平成31年3月10日、阿蘇カルデラ内で国が今後10年間にわたって実施する直轄砂防事業の着手式が阿蘇体育館で開催されました。この事業は、阿蘇地域で熊本地震の被災地において、今後の雨などによる土砂災害から地域の安全や国道や鉄道などのインフラを保全する目的で行われるもので、 阿蘇市や南阿蘇村で3月下旬から工事が始まります会場となった阿蘇体育館には地元住民や対象の市町村と工事関係者ら200人が出席ステージでは阿蘇中央高校書道部の生徒による書銀などが披露されました地元代表挨拶に立った佐藤義行阿蘇市長は災害の続く阿蘇地域で大切な事業です 地元として協力していくと挨拶し、万歳山椒の温度をとり、工事の安全を祈願しました。